こんばんばはあと55分で終わりですが今日は2019年8月の4日ここは JR 北海道函館駅から15分ほど歩いたベイエリア地区赤レンガ倉庫が並びます今日はこの函館に泊まるということはせずこれからさらに南進目的地は青森県青森市明日の4時到着予定です車の邪魔になっちゃうな 今回は節約旅行、明日はもうちょっと予算を確保できる見込みですが、まあ、少なくとも今日は5000円でやらなければいけません、もうすでにねあの1500円ぐらい赤字になってるんですけども、まあ、その理由も含めて説明します。今、北海道東日本パスという切符を使っています。えー、これは JR 北海道東日本の普通列車がすべて乗り降り自由になる切符です。ところが函館と青森の間、えー、青函トンネルを通るところは全く普通列車が通っていません、新幹線しかありません。北海道東日本パスを使っているお客さんには、あの特別に極端に安くなってましたあのプラス えー、約4000円で新幹線に乗れるように、まあ、つまり新幹線特急券だけ買えば乗れるようになってるんですが、それでもやはり4000円は高い、1日宿泊費、交通費、食費、えー、などすべて込みで5000円で旅行してる人に新幹線代4000、えー、4 0円も払われて、そんな無理です。てなわけで、宿泊費とそれから、えー、津軽海峡を超えるための費用、それが1つセットになっている移動手段を使います、それがこのタイトルにもなっております、津軽海峡フェリー。スターバックスに視聴者のの方がいてですね、あの おごってもらっちゃいました。飲み物ではありませんが、あの食べ物をごっていただきまして、えー、お土産です。明日のね、朝ごはんなどに。貴重に<笑>使わせていただきます。まあ、基本的に、あのこういったご支援などは、あの受けないという話はしているんですけれども。まあしかし、あのそんなものすごくかくなに、あのこ断る必要もないなということでして。あのまあ、もらっちゃったものはですね、あのぜひ、えー、効果的に使わせていただこうということと。まあそれから、普通にね、今まであの自分で旅行してた時にも、いろんな人からあの差し入れもらったりとかしてますんで。あのありがたく、えー、活用させていただくのは、あの。 ご本人にもね、あの一番の報いだと思いますし、えー、どんどん持ってきてくださいというのは、まあ、あのげ原則っていうか基本別にあのなくて、えー、大丈夫なんですけど差し入ればっかりで旅行をずっと続けるとかそういうことにならない限りはです、ねえー、このように本当に本当にありがたいんでありがたく向こうに見えている船は昔 JR 北海道で使っていた青函連絡船かつてのマシューマル。 昔は函館駅からそのまま船に乗って青森駅へ向かうことができましたがえ現在、そのフェリー乗り場というのは函館駅から離れたところにあります。 あまりお詳しくない方は大きな船を全部フェリーと多分思われると思うまあ、全然そういう考え方でもまあ悪くはないと思うんですがフェリーってのは本来自動車の構想をする船のことを指します青函連絡船は自動車を輸送するということはしません鉄道車両を運びましたけどねで対してこれから私が乗る津軽海峡フェリーそれからもう一つ別の会社青函フェリーっていうのがありますがそれは自動車を運びますまあ、つまり自動車のお客さんをメインに考えているわけですそうじゃない人は青函トンネルくぐるだろうという考えですでそういう人たちが乗るんだったらちょっと港が少し不便なところにあってもいいよねということで え港まではですね、あの何か方法の手理移動しなければなりませんまずいまずい、ボート歩きすぎたふと時計見たらもう発車3分前じゃないか途中のね、七重浜というところまでは列車で移動しないといけませんそうじゃないとタクシーとかで移動する場面って大変なことになるよ続けてよかった発車1分前木古内駅の最終列車、23時25分発です 七重浜駅かつては JR の駅で北海道東日本パスでそのまま降りることができましたがえ今はですねあの函館から来る場合220円追加で払う必要がありますえこの駅は津軽海峡フェリーターミナルへの最寄りです乗り場までは歩いて約20分まあ、暗いですけれど車通りがありますんでそんなに怖くはありませんよし頑張ってたどり着いたまあ、20分ぐらいで着くんですけどちょっとゆっくり歩きすぎましたあれがフェリーターミナル24時間営業の充実した施設だそうです これビカビカと、えー、やかましい光、これはパシンコ屋さん、駐車場が相当広大ですが、おそらく船へ降りた暇つぶしとか、そういう人が使うことを前提にやってるんでしょうね次の青森行きは0時20分発です、あと13分で出航、おそらくまだ間に合うと思うんですが、えー、それに乗る予定もあったんですが、ちょっとやめることにしました。 その船に乗ると青森到着が午前4時、それから、えー、40分、45分歩いて青森駅に着きます、まあ1時間見ましょうか、で、そこから、えー、始発列車に乗って乗り換えて、えー、7時ぐらいにツ、ね、つル賀という駅で降りて、えー、日本で一番長い木造の橋がありますので、そこまでこの荷物を持って、えー、片道5キロ、えー、歩いて、ですね、まあ、3時間、時間ありますので大丈夫、でそれで、えー、その橋を見て戻ってきて、えー、また、えー、列車の旅を続けるという予定だったんですが、ちょっとね。 あの疲れすぎた、さすがにもうこの疲れは明日にまたさらにあの早起きと、えー、往復、えー、3時間ぐらいかかるであろう徒歩で、えー、もう何倍にもするのちょっとまずいと思って船を1本遅らせることにしたのです。えー、その次のの次出発は3時10分の青森行き ただ船の出発を遅らせるということと明日の工程をちょっと楽にするというのは本来は関係ないと思うんですが、まあ、何なのかというと、えー、3時までですね、このフェリーターミナルにいても、まあ、結構、ここの施設函館側は相当ターミナルが充実しているので、えー、快適に待てるらしいんですね対して青森は函館ほど充実はしていないということでじゃあ、えー、函館でじっくりと3時10分まで休み、えー、そしてそれからまた船で明日の朝7時ぐらいに青森に着いて、えー、ゆっくりのんびりとした旅を始めるまあ、それがいいのかなと思います。 前の口が開く大きな船ブルードルフィン、これは見送りますいやー、なんか思ったよりも素晴らしいところだったんですけど、これですよ、こんな感じでね、えー、休憩所が、えー、この3階と2階と吹き抜けになってるんですが、これ全部休憩所です、でそんなに人はいません、2階にはねなんか机スペースみたいなのもあって、そこにはコンセントもあるし、おそらく w i f i もついているようです、インターネットコーナーって書いてあったからね、このターミナルビルは、えー、24時間空いているんだそうです。 で、さっきの0時20分と言いましたが0時半だったんですけど、0時半は見送りましてその船が出たあと3時10分の船の受付をするんだそうです。 2時間ほど寝まして今2時59分あと10分で出港です。 この船なんか前に乗ったことあるのは青函フェリーに乗ったことあるんだと思うんですけど津軽海峡フェリーに乗ったことがあったみたいなこの手のフェリーはねどれも大体同じ素晴らしいんですけどもあのシャワーは無料で石鹸などもついていますただタオルは自分で用意する必要があるけれどわこれがあるすごいな これ皆さんご存知ですか、あのこのメダルはあの結構いろんな観光地とかにあるんですけど、えー、すごい小さな会社があの全国でこうバーッと売っててです、ねえー、結構これで利益が上がってるらしいんですがうわ買いたいけどこんな韓国にあるわけないんだよないやーなんか名残惜しいけどまあまた乗ることもあろうその時の期待を込めて今回は買わないことにします。今日の日の中ご紹介した かなりいい出し方美味しいですよこれ前に乗った時、えー、大学1年生の時でしたがツイッター、Twitter、で知り合った方がね思っていただ く,、えー、くださったんですありがとうございました外のデッキはね転落防止のため夜間出ることはできないそうです、まあ、落ちたらもう絶対生きて戻れないですからね、えー、この措置も仕方ないかなと思いますこの出港の地七重浜 くしくも、えー、戦争が終わってしばらくしてから昭和27年、28年ぐらいのことだと思いますが、えー、青函連絡船、あのマシューマロ1世代、2世代ぐらい前のです、ねえー、東屋丸という船が台風の、えー、予, 予測に失敗して、えー、台風のまさに、えー、そのな中出航してしまい えー、この函館湾で、えー、ぐるぐる回って、えー、そして最後には沈み、えー、1400名を超える死者を出した、えー、そのような場所でもありますその1400名の亡きがが先ほどの七楢浜に流れ着きました駅から歩いて、えー、15分20分かからないぐらいのところに慰霊碑があって近くに温泉もあるんですけれど私1回だけ行ったことありますがなんと も, も重みのある慰霊碑でしたよ また津軽海峡は夏のこの時期、イカ釣り、名物のイカを釣るためのイサリビが見られるはずです海の上でイカを集めるための明るい光、えまばゆく灯っていますがまあちょっとね、今日のこの時間今もう3時半ですが、あの寝ておきたいので、まあイサリビは今回は諦めた方がいいかな青森までの所要時間は青函連絡船時代と同じ3時間と40分です いや快適だった。実によかったあの、やっぱ、フェリーターミナル、えー、函館の桟橋も青森の桟橋も同じように整備されてましたけど、函館の方がちょっと大きいようです。 どちらでも快適性は変わらないと思いますがねで、えー、そのフェリーターミナルがね、えー、快適でまず、えー、ぐっすり眠り船に乗り換えて、えー、シャワーはもうなんか眠い目をこすりながらというかむにゃーという感じでシャワーをまびましたけどその後、もう一回船でぐっすりずっと眠ってですね、えー、結局、えー、確か0時40分ぐらいに寝て今、6時50分ですが6時間ぐらいは、ね、眠れたかなと思います体力回復になりましたよ。 青青青森森森橋から駅駅まま、えー、までではは徒徒歩歩45、えー、40分分新となっています、えー、バスもあるらしいんですけどもなんか本数はそんなにないと、えー、そしてまた、えー、タ, クシータクシーで行く場合はねあの定額料金制度みたいなのがあるようでしてまあ、そ, れはあのそのまま乗ったらその料金で行けるのかどうか私は知りませんが、えー、900円の運賃で定額で青森駅まで運んでくれるようですただ時間に余裕があるから私は歩きますけどね それじゃあ本日5日目、えー、これからはですねまた、えー、青森を南下することになるかな、えー、また次の動画もご視聴どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました